はいこんにちは今日は「ライカ」という曲をやりますこの曲のタイトルは犬の名前から取りましたでその犬っていうのは1957年11年月に動物ととしてて初めて人工衛星でで地球の周りを回ったという犬です残念ながらライカはそのミッションで命を落としましたが彼女の飛行が成功したことによって我々人類が後に宇宙に出ていくのが大変やりやすくなったというそういう大きな貢献をしてくれました Guys, today I'm playing Laika, a track that I named after the dog who became the first ever animal to orbit the Earth in November 1957. Although she lost her life during the mission, unfortunately, her contribution was such that it made our own space exploration much easier later on. えー、昨, 日昨日ですね美、えー、浜町というところにある円樹ヶ浜海岸で、えー、ケイトライチと美浜 マ, マルシェというのが同時開催されてましてそれに行ってきました、であのー、今、隣で見ていただいている映像というのはその時に撮ったものです。